えー、っと、ではですね、今回テーマとして扱っている量子コンピュータについてご存知の方、もしいらっしゃいましたら挙手の方をお願いいたします。はい、ありがとうございます。少なめですかね。 えー、とトーク中は、ズームのチャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫です。えー、YouTube で見ている方に連絡です、えー。この部屋のハッシュタグは、イコン JP アンアダーバーバです、えー、感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。 あ、oh. uh. はいえー、それでは、えー、これから、えー、田畑哲郎さんの発表を始めます、えー。タイトルは、量子コンピュータと現行コンピュータ、解放や解の違いは、ナップサック問題を考えるです、えー。発表時間は、えー、質疑を含んで30分です。 発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。では、お願いします。読み上げ事項を先にお願いします。はい、もうよろしいですか。あ、はい、あの、最初に読み上げ事項をマイクテスト兼ねてお願いしたいんですけど。はい、私の名前は田畑哲郎です。発表のタイトルは、量子コンピューターと現行コンピューター。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 じゃあ、音声の方特に問題ないようです。はい。じゃあ。 四時ぴったりになったら始めます。はい、開始したらもう一度読み上げ事項を読みますか。あ、読み上げ事項はもう不要です。あ、わかりました。はい。 じゃあそれでは、えー、田畑哲郎さんを、えー、拍手でお迎えください。じゃあ、始めていただければ、はい。では、よろしくお願いします。発表タイトルです。量子コンピューターと現行コンピューター、解法や解の違いは、スナップ作問題を考えるです。はい、自己紹介ですね。はい、名前、田畑哲郎と申します。 所属株式会社リーディングエッジ社です。主な業務は JavaWeb 開発エンジニアをしております。出身石川県金沢市です。Python 歴3年になります。資格 Python エンジニアに基礎試験と知事検定を取得しております。好きなこと子供とプラレール遊びとしております。はい、今回の発表の目次です。 1番、今回解く問題について。2番、組み合わせ最適化問題について。3番、ナップサック問題について。4番、組み合わせ最適化問題を解くツールについて。5番、コアレテールスでナップサック問題を解く。6番、量子コンピューターと組み合わせ最適化問題について。7番、量子アニーリングによる解放について。8番、ジングモデル式の表すもの。 9番、ラプサック問題でのジングモデル式。10番、キューボマトレックスを算出する。11番、Python によるフルキャットプログラミング。12番、回の比較。13番、実行環境と参考リンクとなっております。はい。では、早速1番ですね。今回の解く問題です。 今回は組み合わせ最適化問題を解きます。ここで解くというのは、えっと、問題を解決すること、答えを求めることになります。ラ、はい、プサーク問題ですね。ラプサーク問題というのはです、ね、組み合わせ最適化問題の代表的な問題の1つですで。価値を最大化する荷物の組み合わせを選択するという問題です。この後、あの詳細を説明します。 このようにナップサックにどんな品物を詰めるかというのが問題になります。2番ですね、組み合わせ最適化問題についてですね、組み合わせ最適化問題とは、生産活動において多くの選択肢や組み合わせの中からコスト、成果、利益を最も効率的に上げる選択肢、あるいは最大化、または最小化させる最良の選択肢を決定することです。例えば 工場の在庫の仕入れ計画とか荷物の配送ルート計画従業員の勤務スケジュ ー, ルスケジューリングこのようなのが最適化問題になります私たちの経済活動においてリスクを最小化し利益を最大化するために必要不可欠であり重要性がますます高まっていますはいえ ナップサック問題についてですね、ナップサック問題とは、組み合わせ最適化問題の代表的な問題の一つです。価値と大きさ、または重さが決まっている複数の品物を、容量、または重量の制限があるナップサックに詰め込むとき、その価値を最大化する問題になります。今回取り組む問題ですね、えー、個々のアイテム、各品物の A、 cde のそれぞれの体積と価値をま一家の表のようにします。ナップザックの容量が1。2の場合に価値を最大にする荷物の組み合わせは何かという問題です。この表のように体積と価値がそれぞれ決まっていてえ、このナップザックの容量が12という条件で問題を解きます。 例えば、例1ですね。例えば、荷物、アイテム B、C、E を選んだ場合ですね。この場合は、えっと、体積の和は4たす6たす5で15になります。価値の和は7たす8たす4で19になります。この場合はです、ね、体積が容量の12を超えているために選択できないというふうになります。例えば、例2ですね。A、B、E を選んだ場合。 この場合は体積の和は 3+4+5 で12になるとで。価値の和は 6+7+4 イコール17となります。この場合はですね、えっと、体積の制約を満たしているので、この選択の仕方は OK というふうになります。はい、4番ですね、体積、性最適化問題を解くツールについてです。最適化問題を解くツールとして、さまざまな ソルバーと呼ばれるソフトウェアが発売されています。例えば、グロービーオプティマイザー。これ、グロービー社から出ていて優勝のものになります。それから、ニューメリカルオプティマイザー。これは NTT データ数字システム社から優勝で出ているツールになります。他には、セ a p レックスオプティマイザー。これは IBM 社から優勝で出ているツールです。 それ以外に無料で使えるものとして、CBC ソルバーというのがあります。これ、フリーのソルバーの一つですね。でえー、と今回する使用するツールは、ですねこの Google o r t ールスを使いますで。これはですね最適化のためのオープンソフトやツイートとなっていて、Google から無料で提供されているものになります。はい、4番ですね、組み合わせ最適化問題。 あえー、続きですね。Google OR Tools について、Python、えー、言語による数理最適化のためのオープンソースソフトウェアです。整数計画、線形計画、制約プログラミング等の問題を解くことができます。CPC、GLOP、CP、CPSAT など、数理最適化ソルバーを利用できます。 Google ORTools のこちらのウェブサイト URL からご覧になりますので、ご興味がありましたらご覧ください。はい、次5番ですね。では早速 ORTools のナプサク問題を解きます。はい、投資型ですが、以下の手順で解いていきます。カッコ1、変数の定義をします。括弧二、2、求めたい値の式を立てます。これ、定式化というふうに呼んでいます。カッコ3、 条件を設定します。制約条件というふうに呼びます。カッコ4、ツール、カッソルバーにより解を求めるという順番ですね。では、カッコ1、変数の定義です。定数や変数を定義します。特にアイテム A から E の各アイテムを選ぶか選ばないかというのを0、1で決める変数を決定変数と呼びます。例えば、0は選択しない。 1は選択するというふうに決めておきます。はい、その他の点変数を定義します。まず1番目ですね、体積に関する定数をリスト型変数 A とします。この場合は A イコール34615となりますこの。ここでリストのこのインデックス番号は、 アイテム番号順 A、B、C、D としておきます、はい。2番目ですね、価値に関する定数をリスト型の変数 C とします。C イコール67814になります、はい。3番目、ナップサックの最大容量を変数、整数の変数 B にしておきます。こちら B イコール12になります。それから、アイテムの選択を決定する。 えー、決定変数。これをリスト型の変数として、えー、x かっこ i コール0または1というふうにします。これ、えー、i 番目のアイテムを選ぶ場合は0選合、えー。選ばない場合は0。選ぶ場合は1というふうになります。i がアイテムの、えー、インデックス番号になります。はい、次にかっこ2です。 求めたい課題の式を立てます。まず1つ目ですね、ナップサックの全体の体積について定式化しますと、ナップサックの全体体積をサムとすると、数式で書くと、サムイコール、i イコール0から4までのシグマ、ai というふうになります。これ実際にプログラム上ではこのように書きます。 と書いて、カッコをつけて、カッコの中が、えー、体積の和になりますで。この場合、ジェネレーター式で、a コ j かける x コ j で、o、j インレンジのレングスの a になるです。これ、意味はですね、a、i 番目の、あ、J 番目ですね、a、J 番目の a、それぞれのその体積と、x、x は選ぶか選ばないか、ゼか。 今回1になりますのでこの場合、選んだものだ け, がだけの体積が和となって取れるという意味になります。はい、次、2番目です。ナップサックの全体の価値についてです。ナップサックの全体の価値を割るとすると、割るイコール、i イコールゼロから4までのシグマの CI というふうになります。プログラム上ではこのように、このように書きます。 この中身は同じくジェネレータ式ですの、ね、で、正が価値なので、正かっこは j×x か, かっこです、えー。選択するアイテムの価値が、えー、和となって現れるという、そういう式の意味になります。カッコさん、制約条件、条件を設定します。 問題に従って条件を設定します。まず1つ目ですね、ナップサックの容量、全体の容量が12をは超えないということが条件になりますので、このようにサムが B 以下という制約条件になります。プログラム上では、えっと、このように書きます、solver.add と書きまして、この中身が条件を表す式になります。でこの左の solver.sum の、えっと ここまで、これ先ほど書いたもので、これが体積の和ですね。で、その和が B 以下になるという、こういうふうに式を書きます。はい、次、ナプナプの全体の価値について、価値が最大となることを制約条件にします。これ MAX カッコバリュー、価値が最大と言いますね。これあの、求めたい値のことで、目的関数とも呼びます。 プログラム上ではこのように書きます。solver.maximize と書いてで、中身が先ほど、うん、確認した価値の最大ですね。価値の最大の値になります。ごめんなさい、価値の割になります。これが最大になるという、そういう書き方になります、はいえー。ツール、ソルバーにより解を求めます。ソルバーによる計算を実行して解を求めます。 答えを持てます。これ9回とも呼びます。プログラム上ではこのように、それはドット s o l v e というふうに書きます。最後に算出された回を確認します。今回、プログラムでは以下のように画面に表示するようにしました。J がとレームスの A0 から4まで動きます。これは各アイテムについてループして、それぞれについてインデックスパンのと、 変数 x を表示します。なので、0と1、どちらかが画面に出てくるというふうになります。参照された解を確認します。このように、コンソール表示にはこの赤枠のように答えが出てきます。これ左の列はアイテムのインデックス番号を表します。01234、これはアイテムのインデックス番号ですで。右の列はアイテムを選ぶか選ばないかを表す値です。 0.0、えー、というのは選ばない、1.0 というのは選ぶという意味になります。でアイテムの A, A と B と E、インデックス番号が0と1と4を選択するという回になります。えー、とこの場合はですね全体の体積は12です、えー。全体の価値は17になります。はい、えー、と次ですね。えー 次は量子コンピュータータの話になります6番、量子コンピューターと組み合わせ対適化問題についてです。まず、量子コンピューターの誕生ですね。これ、1980年代にリチャード・ピファイマンが量子力学に基づいた動作のコンピューターの必要性を提唱しました。えーですね、計算方式として、ゲート方式とアリーリング方式があります。アリーリング方式というのは、これ、日本で 東京工業大学の西森教授らにより考案されて、現在カナダの DWAVE 社により実機が商用化されている量子コンピューターになります。こちらのこの写真が、えー、DWAVE 社の量子コンピューターになります。ア、はい、リーニ方式は組み合わせ最適化問題に特化したコンピューターというふうにされています、はい。それからブルーキャットについてですね。こちら、量子コンピューターの 動作を現代のコンピューター上でシミュレートするためのソフトウェアです。オープンソースソフトウェアとなっています。東大出身の湊さんを率いるベンチャー企業ですね。ブルーキャット株式会社。旧称 MDR というんですが、会社社名変更しまして、ブルーキャット株式会社が開発しております。7番ですね。業者による解放についてです。 アリーディング方式ではイジングモデル式に基づいて計算が行われます。イジングモデル式というのはこのように書きます。この詳細についてはこの後説明します。もともとイジングモデル式とは、物理の分野ですね、統計力学に関する数式です。これ H はこれハミリュートリアンと呼びます。これはエネルギーを表す物理量を意味しています。 イジングモデル式を作成展開した後、量子コンピューターにこの式をプログラミングして解を求めるというふうに順番になります、はい。イジングモデル式の表すものについてですね、イジングモデル式についてですが、相互作用する多体系、これ、受精体なんかで、そのエネルギー状態をイジング模型を使用して説明するモデル式です。このようにえーと オレンジ色の枠の第1項と緑色の第2項の2つの部分からできています。はい、で中身ですが、えっと、左側ですね、マイナス i、j の決め合わせのシグマ、えー、大持ちの j、i、j、シグマ、i、シグマ、j、これはシグマと呼びますね。で右側の項がマイナス i、1から n のシグマの hi、シグマ i というふうになります。ここでこの記号なんですけど、これは ここでは、i と j の重複を除いた組み合わせというふうにここ表現します。第1項の意味ですね。これ、相互作用を表す項になります。シグマですね。シグマは1か、またはイナス1を取ると。たたいての要素が相互に影響し合いながら、どのような値、またエネルギー状態を取るかを決める項になります。 第2項ですね。こちらは極小磁場を表す項です。それぞれの要素が、えー、磁場のなどの形の中でどのような値、1またはマイナス1を取るかを決める項になります。今日はイ、いえーえー、ジングモデル一般的な定義ですで。今回のナップサック問題でのイジングモデル式は、えー、このようにします。はいえー、っとハミンタイム H イコール HA たす HB です。同 じ, 同じように 第1項と第2項から式がなります、はい。オレンジ色の第1項ですね。これ、ha イコール a。A は定数、ハイパーパラメータ、定数になりますね。1引く、n イコール1から w までの yn。yn は後でえ説明します。の2乗足す、n イコール1から w までの n×yn 引く、α シグマの Wα×Xα の2乗というふうに書きます。ここ、この Wα、これは、えー、体積ですね。各アイテムの体積を表します。でこっちが決定変数を表します。はいえー、と緑色の Hb イコールマイナス B× かける、えー、シグマ α、えー、のシグマで Cα×Xα と書きます。はい、この C は、えー、と価値ですね。価値を表す。 ースになります、はい、でここで、えー、と A と B は定数、えー、ですね、ハイパーパラメーターになりまして、この代償関係はこのように、えー、今回は決めます。B×Max、えー、価値の最大値 ×B が A より小さい範囲で定数、えー、を決めるというふうにします、はいえーと。あとですね、シグマの代わりに、えー、と0と1を取る決定変数。 x を用いて書き換えて計算を行います。はい、第1項についてさらに、えー、このように構成されています。ha は、えっと、この赤い枠、a、1-sigma n イコール1から w まで yn の2乗足す。青い枠、b、こちらは b 項と言います。a、n イコール1から w までの sigma の n y シ s i g m a α の w。 アルファ、X、アルファの2乗ですね。ここで、YN という変数を新たに使用します。YN は0または1を取る変数、ファイナル変数として、アイテム A から E の組み合わせについて、サックの相対積が YN になるかどうかを決める定数、変数にします。ちょっとこの表を見ていただくと、えー、このようになりますね。上が、えー、と N ですね。N 下が、あ、ごめんなさい。上が えー、と体積ですね。体積が1になるかどうか、yn は下で表します。例えば体積が、相対積が3になるかどうか、4になるかどうかというふうに見ていきます。で今回は、えーと、12が最大よるなので12が12になるというふうに表現していきます。はい、a 項の意味ですね。これは yn が相対積が1つだけ決まる。 といいう制約を表していますこの青いわけですけども、えっと、yn が、えっと、1にもならないし、3にもならない、4にもならない、10にもならない、11にもならなくて、12になるというそういう制約になります。はいえっと、第1項 b1 項、青いところですね、これの説明です。n×yn の相和が荷物の体積の相和であることを保証する制約条件を意味します。 この青いところですね。この表1行目が体積、相対積で、2行目が相対積になるかどうか YN の値ですね。3行目が n け y n を書きましたので、これ、えっと、上と2行1行目と2行目をかけて、まあ、ここだけが収入として数字が残るという、そういう制約条件になります。はい、第2項の方ですね。HB イコル ママイナス、B、かけるシグマアルファの、CαXα、これはですね、係数にマイナスがついています。ここにマイナスがついていますね。えー、っとこれはですね、ハミルトニアンが最も低いエネルギー値を取ることを要求する制約条件になります。はい、まとめるとですね、えー、っとハミルトニアンの値が、えー、最低値、一番低いエネルギー値を取るときに、決定変数 x が決まります。 これが決まることで組み合わせ最適化問題の解が求まるという順番になります。10番、キューボマトリックスを算出する。先ほどの式に分かっている以下の数値を代入していきます。そして式を展開します。分かっている W、これは体積ですね。体積がインデックスごとに分かっていると。 それから C、これ価 値, 価値が 2m 個相当に分かっているで。今回 YN は先ほどの通おり相対、えー、積12なので YN、えー、は12とフに仮定します。それから AB、これハイパーパラメータで、えー、特に、えー、と決まっている値ではなくて計算上あの仮定して求める値ですが、えー、と今回先ほどの通り B、えー この B と A の関係はこの関係で求めます。はい、えっと、ちょっと時間の関係で省きますが、式を展開するとこのようになります。はい、で、この展開式から、この係数を拾って、キュー暢マトリックスというものを作ります。はい、ここで係数というのは、ここの、えっと、X とか、 x1, x2 とかここについているこの数字ですねこれが係数になりますのでこういうふうに係数をマトリックス上に並べます9本、はい、マトリックスを算出した後ブルーキャットにプログラミングを行います、はいえー、とプログラムの意味ですけども、えー、と1番ですねこれインポートブルーキャットオフトドッズ WQ これはブルーキャットのライブラリをインポートします それから括弧2で A イコール w q o オフと。これはですね、オブジェクト変数を生成するという意味です。はい、次。a ーをイコール、このキューボーマトリックスです。これは先ほどのキューボーマトリックスを二次元配列に設定します。はい、で次ですね。Result イコール A.SA のショットイコー ル, ル200サプライカルファース。これはですね、 アリーリングを計算を実行するメソッドになります。はい、z=wqcounter、これもそうですね、アリーリングの計算になりますで、はい。最後、プリント z で計算結果を画面に出力します。はい、11番、Python によるブルキャットのプログラミングですね。えー、と算出された解は、えー、とこのように赤枠のように表示されます。はい、ここで、えーと 解が5個あ、ごめんなさい、4個表示されます。で中身が、えっと、これ11001ってなっています。で、60。次は11100で50。でこれは0011146。こちらが0111044というふうに出ます。これ、表に整理しますと、えー、とこれ解が4つあって、1とか0っていうのは、アイテムを選ぶか選ばないかを意味します。 左から順番に A、B、C、D、E のアイテムを選ぶか選ばないかを0と1で表示します。はい、であと、この60とか50とかっていうのは、これ、確率になります。はいえー、と右枠の黄色いところですけども、量子コンピューターの計算は、あくまで確率による解が出てきます。絶対的な解ではないことに注意が必要です。 はいでえー、上記から今回、最も出現確率の高いのが、えー、1番の 60% ですので、こちらが今回の回としてふさわしいというふうになります。はい、12番、回の比較です。えー、Google ワンプースによる従来方式の回と量子コンピューター、ウルキャットによる回は以下のようになりました。 従来方式です。これは、えっと、A B,、e、B、えーね、E で、量子コンピューターの方も同じく A、B、E という解になりました、はいでえーっと。これ全体の体積は12ですねで。これ制約条件を満たしていますで。価値はこの場合に17になるというのが解になります、はいえーっと。結論ですね。従来方式と量子コンピューター方式はあ、ごめんなさい、量の解は同じとなった。 というのが結論です。はい、最後です。13番、えーと、実行環境と参考リンクについてです。えー、と今回実行環境は Python 3.7.3、OR2、えー、はバージョン 7.6、BluCat は 0.3.13 を使用しました、はい。あと、参考リンクですね。えー、と今回あの、ソースの詳細なところやその処理の詳細なところの 説明がちょっと時間の都合で、えー、説明できませんでしたので、こちらのキーターの技術ブログに、えー、とソースプログラム等を掲載しております。えー、ですので、えーと、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、こちらを参考にしていただければ幸いです。はい発表内容は以上となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 えー、とそれではですね、えーと、質問の時間を設けます、えーと。田畑さんに質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。えー、とズームの機能で挙手の方をお願いいたします。 ちょっとじゃあ挙手されてる方がいらっしゃるので、ちょっとズームのチャットで流れてきた質問をちょっと代読をさせていただきます。多分ちょっと最後の方のスライドだと思うんですけども、なんか足したら 100% を超えていますが、え何を 100% とした時の確率を計算しているのでしょうかというご質問が来ております。あ足したら 100%、うー何 100% したんですん。 そしたら 100, 100にならないですか。ちょっとこれはまた後でお答えさせてよろしいでしょうかねあ。はい、分かりました。あと短い質問であれば1問ぐらい受けられるかなと思うんですが、いらっしゃいませんか はい。それでは、えっと、時間になりましたので、えー、これで、あの、田畑哲夫さんの発表を終了させていただきます。えっと、発表ありがとうございました。発表者の方に大きな拍手をお願いいたします。